唐突だけどカニエ・セイヤ君次の日曜日私と遊園地に行かないおお、それはつまりデートの誘いなのかええそのマスケット銃はあなたを逃がさないため断れば殺すとその通りよ返答をいや急にそんなことを言わないカニエ君返答はええ<笑>